するしないそれでは今回のマージャンの匠ご覧ください。 4曲開始です皆さん手配を開けてくださいシャトリさんペーチャードラはウーピンです、うん、お今回ドラが1枚チュンが統一ではいポンズが22334統一ですかそうですねどうしましょう、まあ、こ, のこの手はあのトーン1曲の手とは違って、はい、チュンポンしちゃうとやっぱり守備力にも欠けてしまうのと、うん、上がりもそこまで見込めないかなっていうのがあるので、うん、この手は僕はチュンは仕掛けないであっかな り, 進であります今回の泣かないです、はい、あの よくあのトイトイダッシュってあるじゃないですか、最近入りの<笑>トイトイダッシュ<笑>、はい、きますもうやらないです、うん や, らですね、やらないです、ねジートイツか、それかま あ, あトンは、はい、下茶の親のね、はい、あのよく、あのまあ、他の、まあ、例えば最高位戦の選手とかだと、まあ、村上さんとかって結構、超、うん、えて入ってからね第一打、だトンとか打つかそ、匠でねお話ししてくださいました、はい、村上さん。あのすごい 村上さんもちろん強いですしあのスタイルも確立してる方なんででもそれでもやっぱりトンを切らない人と切る人に分かれるじゃないですか分かれますね、まあ、やっぱり僕は切って泣かれた時がすごく損になってしまうと思うんで僕は終局までトンを切らない可能性もある手配だなと思うんですよこの手はい、はい、なんであのー、この手はトンを切らずに一番、えー えっと形が悪いところから払っていくんですけど、はい、ペンちゃんからソーズです、ね、はい切る順番は一応、はい、あのチートイツがあるので、えっと、トとメ面の第1打球層というところからパーソーが、はいあえっと、持たれてないんじゃないかというのもあるので僕は急走を合わせて打ちます純粋にまた急走が減ってますしね、はい、そうです親が流れるように自敗を手から出していきます これからね<笑>そ も, そも<笑>見た目ですか、見た目の話<笑>ドッポさんですね、ドッポリオン、うん、あよくご存じで、うんはい、ここで早くも考えたのは上茶ですね、悩んだ結果、リャンピン、ドラ筋ですね、まあこれはやっぱりちょっと守備的に行きたいんで、パースを打ちます、うんうんうん、支配をためて、うん、ペイ自体もでも、しょんぱいです。 だからあのやっぱプレイヤーによって結構違うんですよね、あの僕だったらこのペンチャン落としになってるけど、はい、村上さんだったらトンペーってなってるかもしれないし、あの他の人だったら内ちさ に,、ね、によって全然違うんで、やっぱその打ちさんの情報っていうのはすごい大事に僕はしてるんですけど、ーまあ、そ こ, まで こ, こペンチャン落としですよね、前回、はい、からの。 つててそううだなって普通は思うし、うんうん、僕のも2つ足りてるのかなと思うんですけど僕のはただ引き気味に構えただけじゃないですか意味合いが違いますよね、はい、同じペンチャン外しでもこういう人もいるんで、やっぱそれはうちで研究が必要かなと、うんうんうん、今回ちょっとまだね、よく白手さんからない人はいのよすそうなのよ、全員タッキー置いてけば結構いけんのよ、これ滝<笑>沢さん3人呼べなかったんで、すいません。はい もうローワンですか、うん、でもトイレもね、うん、早いかうわ今のうわはどうする211ってなんだよ EP2 <笑>つあったので も, もういらないってことなんですねそうですねまあここは自然にやっぱりでも自分がドラが1枚あって、はい、じゃあ超都合よく考えると E マンい、e、マン 3走とか引くかもしれないんで、はい、一応、ペー切りますね、ペーションパイで安全とは言えないですし、対面の試合もちょっと不穏なんで、シュンツテの候補も出してきたわけですね、はい、今の言いそうで、でもやっぱり今回、これぐらいの手形ですと、周りのことの方が気になっちゃいますよね、いや、もちろんですよ、周りとのやっぱ距離感ですよね、はい、対面はピンズの本一なのかなとも思うんですけど、 それだったら遠い可能性もあります ね, ありますね次はどうだパーピンどうしましょうか、うん、いろんな選択の幅が出てきましたね、はいまあ、僕は相当守備的に打ちたいんで、うんうん、この手配はトンは触らないトンは触りたくないですねやめきらない可能性もあるんで、うん、となると、うん、やっぱ候補としてはあのえっとドラ が使えたときに前に出れるような形にしたいんで、はい、あの、イいソうを打ちます。今回はこの形仕掛けていくことも今のところないといった状況ですから、ねはい、親がトーンを切りました。これに合わせます合わせないです。親のせ物。いキリッとされてました、今ね。合わせない。絶対ダメ、<笑>これは。収納ですね、まだじゃあ。収納 ローソ釜に2枚切れこれはまだいきますはい上白もちょっとやっぱあの怖いですけどはい手整えてるんだなって感じで、うんうんうん、まあ、今回ようやくトン4曲にしてトイメンの人が変則的だなっていうぐらいで<笑>見えますね、はい、今度はワン手出しですうん、まあね、んあ真ん中のカンちゃんねこいつはやべえぜ<笑> ドラウーピンだしな<笑>震え始めますねあーこいつはやべえでも見なきゃいけないのは1か所じゃないのがねまた難しいところですよねはいそして手は進まないうんまあでも三層切るかまあいろいろあるんですよはいえっと神茶の安んぱいと下茶のゃんぱい残しつつ、うん、ちといつだけに絞るか もう手配が無理そうなんで地図打つだけに絞るかっていうのもあるんですけどあの僕的にはこの瞬間にテンパイとかもありえるかなと思うんでのこの手配からの包絞はマジでやってないんですよ<笑><笑>やってないんで悪ですかマジで悪です、ね、<笑>やってないんであの一応ですよこの手配が普通の手で上がるのは無理と見てあのチーピン神茶のチーピンを打ちます神茶にもう絶対打たないように、はい、とりあえず。 まあ張ってるか張ってないかはまだ明確に分かりにくいですけどたまに合う事故には備えたい そ, う そ, う そ, うそうない、うん、特に赤かりだと闇天の漫画ってすごい多いんで、はい、あのそういう意味で僕すごい守備的に見られがちなんですけど、うんうんうん、確かにね、今白鳥さんトラ1個も持ってるだけであとちょっともう何もやばいよ、<笑>これはやばいって周りの打点のね、はい、上がる範囲がちょっと多すぎますもんね、ね見えてない数が。 まあこれで、はいえっと、チンピンを先に打っててローソースを手出しなんであの、えっとウッパーピンを先にターツ固定して6ブロックに構えている以外は当たらないですね、上、う、茶、んうん、がもしテンパってるとしたら。はいうんうん、なんで、パーピンはほぼほぼ通るし、ね、ま上茶が濃淡のこともあるねで相当通るという理由でパーピンを切りたいなと、うん、パーピンの現物はい思います。はい もう自分の手の進め方というよりも周りを本当に意識してのハイ選び、ね、E1 はに2枚切れでしたねしかもこれちょっとプレッシャーにもなると思うんですよね僕ドランウピンじゃないですかリそうとして、はあ、こんな守備的な思考の打敗が周りにへの威圧にはなってるかもしれないということですねいや可能性ありますよ思 っ, 思ってるんです、はい、う結構一緒に打ってたら ちょっと怖いって思います。も、ま、う、あ、僕なら思うんですけど。私でも思います。違い出てきたよ。でもそれ以上にいい手だったらもうやってきます。そうですね。はい。まあリーチはいってないんでね。そうなんですよ。分かんないんパーマン打ってもいいんですけど、はい、やっぱ先ほどのあれと一緒であのかなり安全に行きたいんですけど、うん、このまま打っていても手詰まる可能性が高いと。そうなんですよね。はい。 まあ、それがまジ麻ンのものが難しい<笑>。ところでも。<笑>こう、全員に対して最後までしっかり対応できるかというと、まだちょっとこの九巡目、うん。不安は残りますね。まあ、やっぱりパンパンの石の天下天敗だとは思うんですよね。上者ですね。うん、なんで。それで、この手から、王女になるのは。嫌ですもんね。うん、なんで、三相打ちます。はい。三相筋。 親は小ュー9層と切ってきました、はい、という目はー、e、マンが統一落としだったんですよ、はい、なのでちっといつもなくて、うんうん、まあほぼほぼ本一に限定されるキューピンにパー5の声パーピン早めに切ってるんですけどね、はい、3層が出てきたさあ9ピンということはタイヤ野ではないそうですねはい で染めているわけでもなさそうですもんね、はい、親はどんな形手役そして打点なんでしょうかまあ出てない役配がねまあ、でもチュン出てきましたね、はい、やる気ってことですかかみちゃんもかみちゃんもやる気ですね、うん、でもチュン安牌になりましたね、はい、ただあのトイメンが、はい、一応数層切ってきてるじゃないですか切ってますこの数層って例えば今九ピンポン点で あの万が一ですよ、厄、は、介、い、眼光、うんうん、ドラが統、うんうん、一、1ススソとかで当たる可能性のあるス層をもう一応切ってきてるんで、あ, とはあの、トイメンも、あのー、一応、勝負にはなる形にはなってると思うんですよ。で、そこのチュンあ、今、小さいって当たらないんですけど、うん、全員に通るんですけど、うん、そこのチュンタン機とかにも当たるのがすごいバカバカしいので、うんうんうん、僕はここ、チュン切ります。粘りません 最後のこうト面の当たる可能性になるような灰も先に処理して、はい、ト面のちょっと春ュ期機とかもね僕は嫌なんででもすごいですね白鳥さん以外皆さん前向きですもんねめっちゃ前向いてるね俺危ねえじゃんゃどうする三<笑><笑><笑>ねっスもさらっとつもぎりましたかみちゃんはいチは 全全員の安全派になったんでまあチーソンー、ねねまあ、ーーもまあ全員に取るんですけど、うん、あまああのためには現物じゃないですけど、はい、まあ通りますねあパワーワンポンですってマンズ泣きましたねそしてシャアーなるほどじゃあピンズのターツも外してローソンスーソンも外してマンズを泣いたと でも6もね、ローアも3枚ですし、マンズ下もねかなり白鳥さんの目から見えますからね、はい、染まってるってことはないんですかね、あの僕、結構、マンズをここで手厚く持っちゃってるじゃないですか、はい、だから、あのないとは言い切れないと思うんですけど、うん、相当薄くて、というのも、自敗があと、ハックしかないのかな。 だけですかト ン, トン も,、えっと こ, こ, トンもね、ここで切ってここで親が1枚切ってる、はいでまあ、ここで切ったタイミングでロウソウまあ数層でここで重なってなかったかもしれないですけどあるとしたらトンなんですけどあと、うん、の白っていうのはやっぱりこっちが持ってそうだなと思うので可能性として、うん、やっぱ9ピンポンですもんねそうですねどちらかというと形が決まってたりとかトイトイだったりとかそっちの方が多いかなと思います 対応は仕切れそうですか、うん、そうですねあっすそがえっとあのすそを切ってからつもぎり続きなんで打ちます今通るすそを打ちま す, 今通る打ちますはい親が積もった<笑>今回はハクがおっしゃった通り あ, あんこでリャンパン<笑>ドロドロですから的確でございます ドラドラ、テンパネしまして2600オール、親の積も上がりとなりましたさあでは、全員の手を確認してまいりましょう、うん、皆さん手を開けてください、陳一です ね, ね, ですねあ、ありましたね、材料、うん、まあもうやっぱりピンずっと総勢にブロック落としてるので、うん、まあマンズが寄ってると。かなりねあの 出てマンズ出てるんですけどね、そこまでの、ね、ス数ワン、チーワン、インワンあたりは声が出てなかったんですけど、枚、ね、数足りましたね、恐ろしいあのー、攻撃に合うところでしたね、そうですねまあ、ただ、うん、まあ、もうそのマンズの本マンズの陳圧っていうのもやっぱり警戒し読いけないの で,、うんねね、でありますからね、白鳥さ ん, ん、でも皆さん、今回どう見ても、これャ白鳥さん、4番手でございます。 4番手も4番手よ<笑>、8番手ぐらいかもしれないですね、そうですねまあただ、こうやってそのぶつかってる時に、今、つまがりで決着しちゃったんですけど、やっぱぶつかって、包重っていうパターンがあるんで、それを意識して、自分は絶対失点しないように打つっていうのが、やっぱこの曲はポイントだったかなと、うん、かなりスタートからね、そうですね守備の意識高めての、はい、親の時とまたがらっと変わりましたね。はい、そうですねうーんさあ 実際は積もられてしまったので、はい、展望は少し減りましたが、読みは的確でございました。白は親のあんこでございました。ね、ご冥答でございます。さあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。